腹筋やプランクを行ってもなかなかお腹が引き締まらないんです。そういった方におすすめな、コブラツイストというのを紹介していきます。今回のエクササイズのポイントとしては、腹横筋がしっかり鍛えられるので、ウエストのくびれが作りやすい、食後などにお腹が出にくい、そういったメリットがあります。たったの4回です。一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 今回はですね、お腹をへっこますのにとっておきな簡単で効果的なコブラツイストというのを紹介します。スマートフォンを見ながら簡単にできますので、ぜひやってみてください。そしてメジャー持ってるよっていうね、意識高い方はですね、ウエストをメジャーで測ってみてください。おへその少し上あたりを測ってみてもらって、コブラツイストを始めてですね、どれぐらい経過して、どれぐらいお腹がへこんだっていうのをね、よかったらコメントなどで教えてください。それでは紹介していきます。 はい、まずスマートフォンは顔の前に置いてください。そしたら、足を閉じて、手を脇の下につきます。このまま、体を持ち上げます。そしたら、しっかり後ろを向いて、息を10秒間吐き続けます。片側2回。お腹をどんどん引っ込めながら、しっかり後ろを向いて、息吐き続けてください。これをやっていきましょう。それでは、行きます。スタート。息しっかり吐いて。 お腹どんどんへこませて4567またどんどん持ち上げて910はい吸ったらまた行きましょうスタート吐いて 12345678910OK、OK、反対も一緒ですしっかり息吐いていきましょうスタート12 3 4お腹どんどん持ち上げて678910せーのはい12息どんどん吐いて 45678910OK どうですかお腹をしっかり持ち上げる意識ができてきましたか次は応用編をやっていきます同じように2回ずつです上半身は一緒ですこのまま 足を横に持ってきてしっかり後ろを向いて腹横筋を使いますこれで10秒2回いきましょうスタート23しっかりお腹がね引っ張られてますか678910せーの1お腹どんどん引っ込めて3 4 OK さあ反対も行きましょう足横持ってしっかり後ろ向いてお腹を持ち上げながらいきましょうスタート12息どんどん吐いて45お腹持ち上げてますか78910せーの2 3 4 5 Okay、お疲れ様でした今のたった4回通常バージョンと応用編をしましたけども実は。 この2種目やっただけでも1センチぐらいねお腹すってすぐ引っ込むんですお腹をへこませる意識っていうのはやはり腹横筋が緊張しているかどうかに関係してくるんでお腹が引っ込んでる方もお腹の力をボーンと出すとねもちろん出ますですがお腹を引っ込めとくことが辛くないからお腹が引っ込んでるわけで実はみんなねお腹って今より出てるんですね ただこの引っ込める力腹横筋があるかないかによって通常の寝てる以外の時間でお腹が引っ込めれてるかどうかっていうのが決まってきますなので今回しっかりね腹横筋を使って腹筋だとやはりお腹の腹直筋に力が意識いきやすいんでお腹ってねへこましにくいです特に腹筋ない方は腹直筋に意識がいっちゃうんで息止めてしまったりとか息がちゃんと吐きれてなかったりするんで今回のまず腹横筋だけを使う らツイスト続けてやってみてメジャーで毎日測ってもらってですねビフォーアフターよかったらコメントで教えてくださいビフォーアフター教えてくれた方にはね特別ダイエット情報なんかも配布しますんでご協力ください頑張ってみた方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますので説明欄からリンク見てもらってですねインスタグラムなんか最近毎日アップしてますこういったエクササイズの動画をわかりやすく短編で配信してるんで時間ない方にはぴったりなんです よかったらフォローもしておいてください今回もご視聴ありがとうございました